張り初めの安定にしがみついても未来はないと思うのですがどうも政治いろいろの学なぶです韓国新卒学生への就職に関するアンケートが公開されサムスン現代自動車カカオなど大企業の人気が依然として高いことが分かりました 就職するなら安定している大企業という若者の就活傾向はどの国でも変わらないみたいですが、果たしてその足元では大変なことが起きていることに若者たちは気づいているのでしょうか。2022年2月14日付、中央日報からの引用です。韓国の給食プラットフォーム、サラムインガ、成人男女、 2264人を対象に入社したい大企業を調査した結果サムスン電子が1位を占めたと14日明らかにした全体回答者のうち 20.7% がサムスンを選択した2位と3位にはカカオ 12.6% とネイバー 8.2% がそれぞれランクインした4位以下は現代自動車 6.2%CJ 第一政党 4.3% 韓国電力公社 3.8%LG エレクトロニクス 3.4% ウーアブラザーズ 3% 韓国ガス公社 3%SK ハイニックス 3% などとなっている該当企業が選ばれた理由では 高い年俸 25.7% を最も多く上げた。次に、社内福祉、福利厚生 19.6% と、会社ビジョン及び成長の可能性 17.8%、定年保障など安定性 14.3%、対外的評判など企業イメージ 5.4% などを理由に上げた。 選択理由については企業別に違いがあった。サムスン電子、現代自動車、SK ハイニックスを選択した回答者は高い年俸を。カカオ、ネイバー、CJ 第一政党、LG エレクトロニクス、ウーワブラザーズを選んだ回答者は、社内福祉及び福利厚生を挙げた。韓国電力公社、 韓国ガス公社をを選んだ回答者は定定年保証など安定性を理由に挙げたとのことでいかがでしょうかわざわざアンケート結果を見るまでもなく韓国でも名だたる大企業が並んでいますねサムスン電子現代自動車といった大企業の中に混じってカカオやネイバーなどの IT 系企業が入っているのはやはり時代の流れでしょうか どうせ働くなら少しでも安定している大企業がいいという学生の気持ちはどこの国でも変わりません。日本でもソニー、トヨタ、ニンテンドードコモといった一流企業が人気企業の常連になっており、その画像が崩れる気配はありません。韓国では特に大企業の影響力が強く、その中でもサムスン電子などの 財閥系企業の安定性、信頼性は絶大で、学生の間では、財閥系企業に落ちたら就活の希望はないとまで言われているそうです。それは決してジョークでも比喩表現でもありません。中小零細企業の力が極端に弱い韓国では、数パーセントの財閥系企業が幅を利かせている状況が続いており、財閥系企業か それ以外かという格差が年々広がっています。年収や福利厚生の面はもちろんのこと、世間一般でも財閥系企業が全てという固定観念が広がっており、誰もが認める大企業に入れなければ、恋人にすら馬鹿にされてしまうのだとか、道りで韓国の受験戦争、就職戦線が過熱するわけですね。 一流の財閥系企業に入るためには幼稚園から徹底した英才教育を受ける必要があるわけで韓国では人生のスタートラインで出遅れてしまうと戦闘集団どころか中流層にも追いつけないまま終わってしまうのです日本でもたびたび報じられる入試に遅刻した学生を会場まで送り届けるパトカーの映像まるでコントだなと思いながら見ていたのですが 就活の裏事情を知ると全く違っただ、過酷な受験戦争を勝ち抜いて、財閥系企業に採用されたとしても、それで無条件にハッピーエンドというわけではありません。財閥系企業そのものも競争社会であり、入社直後から同期や上司、後輩との生き残りレースが待っています。新入社員のうちから、 能力経験に見合わない仕事量を押し付けられノルマをこなせなければ容赦なくパワハラというペナルティが待っていますこうして夢と希望を託して財閥系企業に入社した若者は押し寄せるプレッシャーと仕事量で心身ともにすり減らされやがてライバルを蹴落とし目の前の仕事を淡々とこなすだけのロボットへと変えられていくのです 20代、30代の生き残り競争を何とか勝ち抜いてもまだまだ安心はできません。韓国の財閥系企業では40歳定年制がスタンダードになりつつあり、30代で一定以上の実績を残せなかった社員は容赦なく切り捨てられる運命にあります。かろうじてリスタルを免れたとしても、いわゆる窓際部屋に追いやられ、 大した仕事も給料ももらえないまま定年を迎える。というパターンも珍しくありません。いずれにしても今の韓国はほんの一握りのエリート社員だけが恵まれた人生を手に入れて、それ以外のごく普通の人々は平均的な幸せさえ与えられない弱肉強食の社会なのです。本当の問題はさらにここからです。今は過労じて 画像を守っているサムスン電子ですが、その足元では半導体の減産や減益、輸出ストップが深刻化しており、土台そのものが崩れつつあります。韓国有数のリーディングカンパニーであるサムスンの失速。それはすなわち、韓国の崩壊を意味しています。現代自動車にしてもカカオにしても事情は同じでしょう。苦労して財閥系企業に入っても、 普通の暮らしさえ保障されないとなれば、韓国の若者はどこに希望を託せばいいのでしょうか。もちろん、大企業が急激に失速すれば、税収も間接的に落ち込むわけですから、国家レベルの損失につながります。すると、国の体力が低下して、最低限の社会保障すらままならなくなり、貧富の格差が拡大。その結果、一握りのエリートは、 ますます大企業への就職に固執するようになり、教育格差もより一層深刻化。あるいは、韓国の未来を早々に見限り、海外に脱出する若者が急増するかもしれません。泥船からどんどん人が逃げていく。韓国沈没のシナリオがいよいよ現実味を帯びてきましたね。まさに過剰なエリート教育の慣れの果てですね。